いろいろなかけらがあるものね猫箱はそこなしたぶんを突っ込んでかきまわせばまだまだいくらでも見つけられるんでしょうねとりあえず今回集めてきたかけらはこんなところもしあなたがまだまだかけらを求めるならば今度はあなたが探しに行ったらいい。 猫箱の中に飛び込んであなた自身が欠けらを探してみたらいいその欠けら探しに旅に出かける勇気を持てたならあなたも私たちの仲間私の仲間たちはあなたのことを公開者の魔女と呼ぶでしょうね陸の魔女は流れ着く欠けらを待って浜辺に座していることしかできない しかし私たちは違う欠片の海へそして猫箱の中へ旅に出て誰にも見つけられない欠片を手にしそれを自分だけのものにしてポケットにしまうの欠片の海に漂うのは欠片ばかりじゃない偽書作家たちによって生み出された偽書の欠片もいくつも漂ってる。 それらは時に滑稽だけれど時に衝撃的あるいは時に戦場的で時に戦慄さえ覚えさせる陸には決して流れつかぬそんなかけらを集められるのも私たちの特権ううんそれどころか船の上で私たちも新たな技しをしるしそれを海に投じることもできる。 運よく陸にたどり着いたなら浜辺の魔女たちは私の儀手を奪い合って読んでくれるのかしらそれを思うととても愉快欠片あさりより儀書作家の方が楽しい魔女もいるらしいしねベアトリーチェのゲーム版はすでに終わって閉じられているにもかかわらずまだ観客席を立たない魔女たち あなたたちは浜辺に流れ着くのを待つ陸の魔女それとも航海者の魔女なのかしらもちろんどちらでも構わないけれどもしあなたと再会できるならそれは欠片の大海原の仲がいいわねじゃあね今回の手土産はこれでおしまいバイバイ 陸の魔女たちそして海の魔女たち近いうちにまたね。